大島和夫です。優しい日光を作る地域公共交通の充実、これをお話をさせていただきたいと思います。私の母はもうすぐ七十七歳です。車の免許を持って今でもあちこち宇都宮まで出かけて行ってますけれども、まあたまに隣に乗ると危ないですね。ブレーキを踏む回数が と, とにかく多いですね。まあ少し。 なないなと思って、まあ、そのうち免許返納所は5日必ず来るまれ、あ、わも必ず来るわけですけどもこの市営バス市内16路線あるんですが実はですね市営バスというのは人形圧迫をしないように関東バスさんとか東北バスさんのダイヤル、うんいん、路線をですね、犯さないように運営をしてるんですね、まあ、ということはどういうことかというと赤字で採算が合わないところを市営バスがまず走ってるということであります まあ、国からの補助等ももらいながらやっているわけですけれども、この高齢者をいくつからにするかというのは制度設計が必要ですけれども、市営のバスを無料化してみてはどうかというふうに提案をしたいと思うんですね。私の母も元気で動けるうちに車を駐車場に止めたまま、まあ、お袋たまにバスで買い物に行ってみなと、バスに乗る癖がもうすでに運転免許を持っている人はないんですね。バス停まで歩く バスから降りて買い物に歩く、まあ、帰りは荷物を持って持てる範囲で買い物をして帰ってくるえ車の免許証があるうちにそういう習慣をつけることが大切だと思います、まあ、バスの路線がないところは公共交通の出番と交通を拡充をしていく、まあ、そのことによって高齢者の皆様が自家用車なしで、まあ、日光市広うございますから隅々までというわけにはいきませんけどもとりあえずは この人口が多いいまいち地区16路線にこの方も走ってますけどもそこを中心にやっていくというのを提案したいと思います、まあ、免許証を返納する頃にはですねなかなかそのバスの乗り方が分からないとかデマンドコースの予約の仕方が分からないというふうになっちゃうことが多いんですねですから元気で動けるうちになるべく市民の皆さんバスを利用してください そちらの方に啓発をして誘導していく、まあ、そのことによって免許返納がしやすいというふうに導いていくことも大切なんだと思いますえ高齢者の皆様が利用しやすい地域公共交通それから支援バスもしそれで、えー、利用者が増えないようであればこのバスの路線自体をもう一度見直すということも必要になると思いますある意味実証実験も兼ねた施策 なんだと思います強い日光づくりをしっかりやって、この高齢者のバス料金無料化、日光市には必要な施策だと思います。